じゃあ早速私の方からシビックテックの活動共有ということで発表させていただきますはいじゃ あ, あのタイトルは編み物とシビックテックということで2022イザギフシビックテックミートアップということで えー、自己紹介何度もしつこいようですが石井哲司と言います大手運送会社で情報システム分会社に勤務しております人工知能やロボットを物流に生かすことを考えている IT 技術者です<笑>で趣味は編み物でポートフォリオこれですね今日他の作品も持ってきてますので是非あの手芸部のブースに立ち寄っていただければと思いますで、 皆さん、不思議に思いませんかこんな私が編み物を始めたきっかけって何でしょうとで出会いは2014年なんですよね。ではっきり覚えてまして大垣のミニメーカーフェアっていうところですね。電子工作を見に行ったんです。でそこで編み物をやってるブースを発見して珍しいので自分も試してやってみたんですが全然できなかったんですね。全然できなくて悔しいという思いだけが募りましたと。で、そんな編み物あごめんなさいね。 でそんな2016年、2年後にはですねリベンジを果たしましてコード・フォー・ギフ手芸部というのを作ってですね出展したんですね、これはまあ編み物の師匠の、ね、堀川さんがいてくれたからだとは思うんですけどもこんな感じの雰囲気でですね大垣ミニメーカーフェアに出展しましたで編み物とシビックテックの共通点ということで、えー、最初からできる人はいないと私も苦労しました。 シビックテックも同じ、プログラミングだってみんなできるわけじゃないぞと。で、2つ目、ないなら作ればいいということで、私、昨年、東京オリンピックがあって、金メダルを渡したいと思ったんですね。じゃあ、編み物で作ろうと思って作ったのが、なんで編み物で作ろうと思ったのか分からないんですけどあの、思いました。で、シビックテックもね、なかったら作ればいいんじゃないので、あと、仲間がいると、編み物っていうキーワードで、やっぱり言語が不要と。 いう感じですね、シビックテックも今日集まった仲間はなかなか言語不要じゃないかなと思っております。でシビックテックともたらした縁ということでスラックのロゴのクッションを私編んだんですね。 これで、ね、最初に SNS 投稿したときに誰か、私、海外出張が嫌で嫌でしょうがなかったんですね。嫌で嫌でしょうがなかった、行きたくないと思ったんですけど、行くモチベーションを上げようと前向きな私は思いまして、スラックのクッションを持っていくという理由ができれば、海外出張も辛くないんじゃないかと思って、えー、試した次第ですね。で、編み物がシビックテックより優れている点、皆さんご存知ですか それはですね一つは隙間時間私はよくですね電車やカフェでやります あ, のあんまり家でじっくりやるってことは最近は多いんですけどなかなかないもう一つはやり直せるっていうところですね作ったものがそのまま作品が来たら糸に戻せるんですよねでこういったシビックテックをカジュアルにもっとできるんじゃないかと私は思ってるんです編み物を見習って隙間時間が活用できてやり直せることが前提なら シビックテックはもっとカジュアルになるだろうと結論編み物からだって学べることがたくさんある「ビカンモアファン」もっといろんなもののファンになりましょうということで私の発表は終わります。